僕が知るマリス・ミゼルは視覚と聴覚の一体化を試み一つ一つのテーマを乗り越えるたびにその存在を大きくしそしてそれでもなお新たなる表現手段を模索することをやめずあくまでも貪欲で前向きな意識の集合体だと思いますさまざまな困難を乗り越え復活したマリス・ミゼルが 原点回帰とも言える「バラの聖堂」という作品を生み出すに至るまで本当にたくさんの葛藤があったと思いますそして僕が「バラの聖堂」のレコーディングに参加した当初彼らに感じたことは彼らの背中に背負った荷物がとても大きくそしてその大きな荷物を一度も投げ出そうとはせず前向きに歩み続ける姿に感動しました 3人で重い荷物も4人で分け合えば少しは軽くなれるのではないかとそんな思いが僕の中によぎりましたそしてなぜ彼らはここまでして表現を追求することをやめないのかという新たなる脅威も湧いてきました新たなる鉄族という名のもとマリス・ミゼルの一員となった以上 新しい血を注ぎ込むことで果てしない幻想世界の中マリス・ミゼルがまだ踏み入れていない領域に静かにそして緩やかに共に歩んでいきたいと思いますそして変わらないものも愛し続けて